こんにちは、アブです。今日はですね、誰でもできる貯金術5選という話をしていきます。皆さん、貯金してますか、えー、僕も、えー、学生時代、プラス、えー、社会人になった時、新入社員時代って、すごく、あのー、困窮しながら、お金の少ない中で、えー、生活していました、まあ。貧乏生活ですね。貧乏生活を経て、えー、年間、えー、年間で100万円ぐらい貯金したんですけども、手取り16万円で、えー、100万円の貯金を作ったんですけども、その時に使った、えー、貯金術、 っていうのを5つ具体例を加えながら今日はお話ししていきます。もうね、なかなか貯金って難しいじゃないですか。したいしたいと思いながらもう結構使っちゃったりだとか、えーね、やっぱり貯金したいなと思いながらもやりながら全然できないなっていうふうに思ったりすることもありますよね。今日はそういった経験をもとにおすすめの貯金術5000をお話ししていきます。 僕のチャンネルではこうしたお金の話だったりとか、あとはフリーランスとして副業、仕事を分散していく、収入源を分散するっていう話だとか、あとはコストパフォーマンスのいい生活、例えば福岡で月8万円で生活するような生活の方法についてまとめています。よかったらチャンネル登録、応援登録お願いします。 まず、一つ目、今日の在宅、貯金術の話なんですけど、まずポイントの一つ目は、生活水準を下げることです。これはもうめちゃくちゃ当たり前だなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、固定費を下げるっていうのはすごく大事になってきます。これって結構、あの、経営コンサルだとかも使ってる技なんですけども、会社を立て直すときに、ロスカット。 え、お金を使いすぎている部分をどんどんどんどんカットするっていうことをするんですよね。それと同じように家計も自分のコンサルだと思って自分が自分をコンサルするような形で家計をカットしていく。いらないものをカットするっていうことがすごく重要になってきます。生活水準を下げる。どういうことかっていうと、例えば飲み会をめちゃくちゃ行ってる人がいますと。飲み会に行くんだけども、その飲み会の回数を減らすとか。 で、接待ゴルフっていう風に言われていて、接待ゴルフめちゃくちゃ言ってるけど、その回数を減らす。どういう風に減らすかっていうところもポイントなんですけども、どこに一番お金を使ってるかっていうのを知るっていうのがすごくえーメインのポイントになります。意外と結構ね、自分がどれだけ何に対してお金を使ってるかって、いまいち分かってないっていう人が多いんですよね。僕も分かってなくて、何のお金使ってるんだろうなってすごく考えることがあったんですよ。そういった時に、え、え、いろいろと調べて。 自分が何に使っているのか書き出すっていうのもポイントになってます。二つ目のポイントなんですけれども、二つ目のポイントは、支出をすべて書き出すってことです。一ヶ月に何にどれぐらい使っているのか、皆さんどれぐらい把握してますか例えば、ジムに行ってるよとか、例えば、英会話スクール行ってるよとか、例えば、謎のビジネス塾に通っているよとか、っていうような形で、自分の自己投資っていうのは大切なんですけれども、それが本当に身になっているのかっていうのをまず書き出してみてください。 えー、食品どれぐらいとか、家賃どれぐらい、えー、高熱費どれぐらいというふうに書き出すと分かってくるんですよ。特に栄養の紙を出して、栄養の紙に過剰書きで、えー、月々にこれ、これ、これって、ジム、えー、ネイルサロンとか、あの、美容室とかっていうふうな形でどんどんどんどん書き出すことによって目に見えるようになります。で、目に見えた後にそれをどうカットしていくのかっていうのを考えるところですよね。で、一番の生活水準って話に戻すと、例えば僕の場合、家賃が10万円かかってましたと 10万円かかっていた家賃から5万円の家賃に移動するとか、引っ越すとかっていうふうに考えたりだとか、10万円の家賃のところからシェアハウスっていうような選択肢に移動したりだとか、シェアハウスだと高熱費が込み込みだったりだとか、あとは礼金がいらないっていうようなこともあってたりだとか、ちょっとした短期の移動だったらすごく便利なんですよね。そういったふうに見直すっていうのもすごくいいポイントです。一つ目のポイントは生活水準を下げること。 で二つ目は、紙に書き出して自分が何に使っているのかを把握することという話です。次、三つ目なんですけれども、三つ目がちょっと上級者向け、誰でもっていう話ではなくて、よりちょっと上級者向けの話なんですが、えー、三つ目は、収入源を分散させることです。稼ぐ力を身につける。これすごく重要になってきます。もうね、本当に、皆さん、このコロナ禍だとか、 あとは、東日本大震災、リーマンショックだとか経験してきて、すごく、えーね、ふつうずと湧いてくる気持ちがあるかなと思うんですけども、これ何かっていうと、個人で生きないといけないなって思ったり、もう一度はしたんじゃないかなと思います。え会社が自分たちを守って、私たちを守ってくれるっていう時代は、もうね、トヨタが言ってるように、終身行為がなくなったっていうふうに言ってるように、もうなくなってきてるんですよね。会社が僕たちを守ってくれるっていう時代は、もう今からはなくなってくると。 ってなったら、個人の力、自分で稼ぐ力をつけないといけない。当たり前のように、個人で稼ぐっていうスキルがもう必要になってきましたと。じゃあ、何したらいいのかっていうのを、今のうちから。今、安定だからこそ、安定してる今だからこそ、そういった個人で稼ぐっていう力をつけるっていうのはすごい大事かなというふうに思ってます。めちゃくちゃ大事ですよね。 で、僕も、あの、会社員時代、手取り16万円で生活してて、で、まあ、初任給だとかって平均だいたい20万円ぐらいですよね。そこから、あの、ね、生命保険だとか、えー、減産徴収だとかっていうふうに、まあまあまあ手取りから引かれてて、手取りがまあまあ16万円になるという話なんですけれども、それってまあまあ正直、学生の時のバイトと同じぐらいの金額じゃないですか。僕、学生の時16万円、13万円とか、 15万円とかっていうふうに月々稼いでたんですけども、それと同じぐらいだなっていうふうに思ったんですよね。まあでもバイトと仕事内容は違うんですけれども、そういうふうに、まあ、メインの仕事とプラスして別の仕事を持っておけば、例えばそのバイトのようにもう一つ、もう一つの軸を作っておけば、16万円と15万円で、まあ31万円ぐらいになりますよねっていうふうに、二つの軸を作るとすごく便利になります。それを、あえてスキルを勉強してとか。 サイト制作とか、僕が言ってる動画編集とか、サイト制作、ライティング、ブログ、YouTube っていうような形で、いろいろとスキルを持つことによって稼ぐ力、スキルを身につけておくっていうのはもう今後、もう大事なので、これを3つ目のポイントに押さえておきました。これは自分の力、稼ぐ力をつけておくっていうのが3つ目のポイントです。次、4つ目。 四つ目、四つ目何かっていうと、長期スキルを身につけることです。ここからはもうより高度な話になってくるんですけども、長期スキルを身につけておく。長期で使えるスキル、ストックできるスキルですね。これ何かって、例えば最近で行くと、えプログラミング、もう一つは英語、コンピューターのスキルだとか、動画編集だとか、ライティングのスキルっていうのはもう長期で必要になってくる。個人で仕事をするフリーランスになるっていう上では、めちゃくちゃ大事になりますよね。 これ何が大事かっていうと、もう英語ってもうずっと前から必要必要って言われてるじゃないですか。で、コロナ禍の影響で、コロナの影響で、外国人が来なくなったとか、海外に行けなくなったっていうこともあるんですけれども、今後5年、10年っていうスパンを見ると、日本の少子高齢化っていうのはもう絶対避けられないことで、もう必ず日本の人口って減っていくんですよね。もうこれはもうね、避けられない事実で。 1億2600万人いる中から、どんどんどんどん減っていって、そしたらもうね、税収も減ってきますし、高齢化っていう風な形で、社会保障もどんどんどんどん上がってる時代なんですよ。そうなってきたら、今後のことを見ると、やっぱり海外を見るっていうのは必須になってくるので、英語のスキルはまあまあ必要だよねと。で、プラス僕がおすすめしているのは、海外の情報を日本に持ってくるっていうことなんですよ。これタイムマシンビジネスってよく言われたりするんですけれども、アメリカからビジネスモデルを持ってきて、 えー、成功してるビジネスモデルを持ってきて日本に反 映, 反映させる。日本で根付かせるっていうモデルなんですよね。これどういった例えがあるかっていうと、例えばですよ。えー、トヨタの車っていうのはもともとアメリカの、えー、クライスラーの車を模倣して作ったとか。で、そこから日本一の車になってしますたよね。それというような例とか。例えば日本の SNS、Facebook、Instagram、えー、Twitter とか。 YouTube もそうですね。それってもうアメリカのシュリコンバレー出身の起源 の, あのビジネスモデルですよね。そこはそのまま日本に入ってきてる。もう海外で流行ったものがそのまま日本に入ってきて、それが日本風にアレンジされて、えー、ヒットするっていうのはもう往々にあり得ることなんで、ね。例えばタクシーのナンバーワンのカジでア行くと Uber とか、えー、宿泊業界で行くと Airbnb とか、えー、他にももういろんな会社がもう日本に入ってきてますよね。イオンももともと、あの、 チェーンスター理論をアメリカから持ってきてとか、えー、ウォルマートのモデルをそのまま持ってきてとかっていうふうに、えー、アメリカからとか海外からビジネスがどんどんどんどん来てます。そういった意味で英語を学んで、英語で得た知識をもとに日本でそれをアレンジして使うっていうのはすごく便利です。そういったところでスキル、長期、これもう長期で使えるスキルですよね。 これ今すぐ英語を勉強したからといって、イコール今すぐ稼げるとか、イコール英語を勉強したから、イコールそのままいいバイトにつけるっていうわけではないじゃないですか。まあ就職であれば、まあトイックがまあメインですけれども、そういったところでトイックを勉強してとか、っていうことはあるとは思うんですけれども、長期目線で10年、20年っていうスパンで考えたときに、英語のスキルってめっちゃ必要だよねって思って、それを勉強するっていうのはめちゃくちゃ貯金術にも当てはまるかなと。 長期で使える。もうね、貯金術ってもう、なん、なんて言ったらいいかっていうと、もう長期で考えることなんですよね。短期で稼げる。例えば、日雇いとかコンビニのバイトって短期で稼げるじゃないですか。もう1万円とか、えー、時給だと1000円とかっていうふうに、夜勤だとね、まあ、1500円、2000円っていうふうになるじゃないですかね、えー。そうなってくるような短期で稼げる仕事ってもう、まあ、山ほどあるんですよね。それよりも長期で、どれだけ10年スパンぐらいで、えー、自分のスキルとして身につけられるかっていうのが貯金術にも反映されるんで、そういった意味で。 長く見る、スキルを身につけるというのは必要かなというところで4つ目、スキルを身につけるという話でした。次、5つ目なんですけれども、5つ目はですね、日本以外の選択肢を持つことです。これ、もう先ほども言ったんですけども、日本、少子高齢化、終身雇用終わってますっていう話がありましたよね。それと同じように、やっぱりどんどんどんどん日本以外の選択肢を持つっていうのは、コロナ禍以後も必ず必要になってくるって感じです。 日本の人口が減っていって税収も減るというところを見ると、やっぱり日本以外の選択肢を持って、えー、自分が選べるような状況になっておくのがいいのかなというところです。例えばですよ、日本の、えー、で会社を設立するよりも海外で会社を設立すると税金の優遇があったりだとか、というような話もありますよね。とか、えー、日本だと。 え、コストパフォーマンス。8万円で生活できますよって話があるんですけども、僕の場合、家賃ね、5万円から6万円ぐらいの部屋で住むことが多いんですけども、そういったところ以外で住むっていうところもできますし、例えばジョージア、僕がよく行っていたジョージアとか、フィリピン、フィリピンよく行ってたんですけども、フィリピンだと物価がめちゃくちゃ安いので、そういったところで生活すると。日本以外の選択肢を、あまあ、なんとなくでいいんで、持っておく、知っておくっていうところでいくと、今後も えー、生きやすいのかなってところを五、えー、つ目に挙げてみました。えー、貯金率って話をしているんですけれども、いかがだったでしょうか。えー、まあいろいろと貯金率お話ししていたんですけれども、一つ目が生活水準下げること。で二つ目は、えー、資質を紙に書き出すこと。 で3つ目は稼ぐ力を身につけて、8つ目は長期でスキルを持って10年スパンで考えるってこと。で、5つ目に最終的には海外っていう選択肢も持ちながら、いつでも、どこでも移動できるような状態にしておくっていうところをお話ししてきました。いかがだったでしょうか。誰でもできるって話から上級者に向けての話をしていきました。ちょっと、あのね、月100万円払あの、貯金した話からちょっとずれたことも言ってるんですけれども、よりスパンというかね、 長期目線に考えるんであれば海外っていう選択肢も持ちながら長期で考えるのが必要なので今日はお話ししてみました、えー、また次の動画で別の貯金術とかお金の使い方とかをやってるんでよかったら別の動画も見てください今日はありがとうございましたバイバイ